皆さんこんにちは、サルです。今回の動画、きっかけはドンキで買ったメッシュ焚き火台でした。焚き火は根っからの爆燃派なので、これまでは薪を立ててくべるタイプの二次燃焼ストーブを主に使ってきたのですが、薪を横に寝かせる焚き火も楽しそうだったので、燃焼効率が良さそうなメッシュ型の焚き火台をチョイスしました。使ってみると、実際に燃焼効率は抜群。それもそのはず、 火床がメッシュなので通気性が良いからですね。まあ当たり前なんですけど。ただ何度か焚き火をやってるうちにどうしても気になることがありました。一つ目に着火してから炎が大きくなるまでの間に煙がもくもくと大量に発生するんです。これがですね、風向きが悪いと煙たかったり、まあ、目に入っていたかったり、周囲に流れるとあの周りにも迷惑だったり、次に 薪が一通り燃えて黒い炭になった時にメッシュの通気性が落ちるんですね、まあ、穴を塞いでしまうのでするとやはりまたそこからは煙が発生したり追加でくべた薪が燃えにくいということなんかがありましたよくある焚き火台だと焼け終わった炭はロストルの隙間から下に落ちていくので火床の通気性が悪化しにくいと思うんですけど メッシュ焚き火台の場合網目が小さいので下に落ちていってくれずメッシュ状にたまるのが少しストレスでしたそして3つ目調理をするのにご徳がないので足つき網など何らかのプラスアルファが必要ということですまた最後に高めのランニングコストですねメッシュは一度使うと結構汚い感じに汚れてしまうので 次に出して使うときは私の場合少しテンションダウン。撤収の際は汚れが周りにつかないように小さく折りたたんで片付けたりすると折った部分からさらに金属が劣化します。ただ毎回新しいメッシュで気持ちよく焚き火を楽しもうと思えばその都度購入することになりこれが意外に高い。焚き火台本体が1400円から2000円前後で買えるのに対して 交換用のメッシュは単品で1000円前後かかるみたいです本体価格に比べると網が割高な気がしてなんか少し損をしたような気もします消耗品が高いのはめっちゃ残念で最近これらの全ての悩みを一気に解決する明暗を発見しましたこれですそうこれが全ての悩みを解決してくれましたなんと全て110円のアイテムです まずダイソーの正方形の網ですがこれは紛れもない紙ギアちなみに一辺が4 0ンチもある正方形の網はホームセンターを回っても売ってなかったので私が知る限りダイソーでしか買えませんとはいえ最初はメッシュ焚き火台のメッシュサイズが4 2ンチの正方形だったので少し短いと思ってスルーしていたのですが頭で考えるのと実際にやってみるのとでは違っていることも多いので ダメ元で試してみましたこれはすごいほらいいじゃんはいなんということでしょうやはり何でも試してみることが大事ですね4 0ンチの正方形の網はメッシュ焚き火台につけてみると全く違和感がありません 違和感がないどころかまるで純正品これは気持ちよい、えー、全然ありじゃんこれで通気性もメッシュより数倍アップ。適度に どっちにせよ焚き火シートは敷くのですが生ゆきをどうするか考えていますもともと焚き火台に付属していたクリップが使えるか確認中です。 とてもいい感じですクリップで2種類の網が同時セットできましたこれで落ちる灰をメッシュで拾うことが可能ですこの網の弾力がいいですね通気性はかなり改善したはず メッシュの劣化も軽減させることができそうですこれがいいかもな網自体にかなり弾力があるのでちょうど薪をホールドできて良さそうです硬い頑丈な網よりこっちの方が良かったですしかも網が使えると副産物がすごい メッシュ状で燃やすと穴が開いてしまうからという理由で禁止事項になっていた炭の焚き火もできますし平らな網だとクッカーを置いて調理したり肉を網に並べてバーベキューなんかもできちゃうまたトングホルダーも付けられるので肉用トングと薪用トングを吊るしておけば焚き火の炎にうっとり集中 なんと網ストッパーで固定することも可能でした。網ストッパーを使って、ダイソー網を焚き火台本体にがっちり固定できました。これなら止まる。ここばっちりや。網ストッパーで四隅を固定してみます。 これでクリップをなくしたり傷んで交換したい時なども安心消耗品が100均で済むのは経済的ですメッシュ編みではできなかった応用技が満載通気性が向上したおかげでほぼ煙を出さない焚き火が可能になりましたこれででキャンプ場でなくても なんと、庭焚き火も可能なレベルでした。焚き火ストンにとっては夢のようです。しかも汚れたら買い換えても110円。網の交換費用が10分の1で済むので、<笑>素晴らしい。 素晴らしい成果です。網を2枚にした効果が大きいですね。これでメッシュ自体の劣化は少なめです。灰を片付けました。ダイソー網は数回ごとに交換予定です。